チャンネルです。ちょっと運転してます。ございます。おはようございます。ということで、今回は。ではね。はい。行くよー。行きますか。聖地に行くよー聖。聖地。ああ、待って、合流。<笑><笑>ええ、彼は運転が苦手です。苦手です。安全運転です。 どちらに今日はですねはいまわれわれ特撮 OB じゃないですかはいわば、はい、地球の平和を守っていたわれわれはあちなみにマンペもいます<笑>そして<笑>あ全然特撮関係ないんですけどあの後輩の山本哲平いいも参加してまーすーお手伝いに来てくれましたありがとうはい、はい、そうわれわれ特撮 OB じゃないですかはい いっぱいこうやられる場面もあったじゃないですかありましたねやっぱり特撮作品でやられと言ったら爆発はい、はい、爆発といえばはいそうはい岩船山でーす、はい、ー全体ではもう必ず行く場所のことで、えー、岩船山に行って こちらで結構戦うシーンだったりとかお二人がその劇レンジャーやってた時もそこで撮影とかってあったんですけど、えー、もちろんもちろんめちゃめちゃあったりあそうなんですね。そこで本物のナパームを後ろで爆発させて、はい、<笑>写真を撮る<笑>動画を撮るっていうのを今日やりたいと思いますということは今回は岩船に行き、えー、久しぶりの爆破をそう 味わいましょうツアー<笑>あぶ<の>ね<笑>味わおうツアーっていうことでよろしいですか特撮 OB が行く岩船山爆破撮影ツアー、はい、よいしょ ー, ー今から俺ら爆破されにさやられに行くわけだそう。爆破ってさやられだけじゃないんですよ敵を倒した後振り返って 歩いていく中で、後ろで手が爆発する。確かに一番かっこいいやつは。っていうのもあるから。かやられ。はい、か逃げ惑う感じ。とったり。一発ちょっとかっこいい決めポーズとかた怪我した仲間を支えて歩くみたいな。ことが、これたらいいなって。すっごい案件っぽいよね<笑>違う。完全実費です。実<笑>費です。だ<笑>めか、そうチャンネルまだ案件は。でもね、そうチャンネルっていうのも、要するにもう普通入役した。<笑> 他にお客さんもやっぱ来てるわけですよ、うん、特撮好きな人が多いんじゃないかなと思確かにもしかしたら気づいてくれる人もいるかもしれない今日のあれですよヘアスタイルなんてもうまさにあの久着けんの久しぶりに見たわ久しぶりにちゃんとセットしたし久しぶりにほっぺたのひげ剃ったの<笑>あマジでうん興味ねー<笑>だからね今日は コスプレしますおさすがに本物とか使っちゃうと、うん、一応ね本物の当時の衣装とかも僕持ってるんですよへーそれ着ちゃうと怒られるかな<笑><笑>いや可能性あるよ ね, ね確かにね一応ねサイブレードは買いましたそうじゃん武器サイブレードは買ったんでそこはでもおもちゃだから大丈夫かなってサイブレード大丈夫 ーバでの、ね、だった<笑>はいいありましした来たー懐かイスすよよくロケバス登ったよねこさ、ね、うわ懐かしい。俺あのあそこから ああああのののののの下下ににに多分池池があるるんんだよよ左坂入っったたたたこここととーーううてるなな 着, 着しまししまでですね、うん、んんですもんねねね、うん、見激激チチェチェンンンンジジジャャみいやぱ本物使うと、うん、<笑>これれ、ね、ごく似たデザインなんですようこの黒に、ね、オレただこれね 南平くんの分届かなかったんで<笑>注文はしたんです、ね。多分今頃届いてると思う。う あ, あいいですね。これをこうやってたの初め。はい。こうやるって怒られてる、えー。胸を見せろ。えー、ああ。はこれぐらいで。うわ、ん。買っちゃいましたー。これ当時のやつなんですか。当時のやつ。すごい綺麗。やば。やっ大事に使ってくれたんだね。うわ、ん、すごい。買っちゃうのこれ。 これね、こう、普段こうね太陽磨いて、あの俺のえちょっと流れてやってみてまず、ゼティチェンジャーにこれが入ってるのをキャッチする後ろに回すとりぞませ、獣の刃、ビースト、オンえ、後半どうやって変身した後半はぁ、あ、<笑><笑>テンション上がるね上がるよね ん自分の準備すごくない<笑>お前のも準備したじゃんか<笑><笑>んかさ「お前そんだけ手袋とかあってさ撮影協力して」って言われてさ俺これだけんなんかすごい差じゃない<笑>そうなんかさっきね撮ってる方がっているんですけどすごいのタキシード来たり。 ライダーベルトしてるやつ、パみたいな、うん。大丈夫俺。大丈夫だよ。すみません。こうチャンネルも。もともと全体。おお。ええー。<笑>で、あのー、ちょっとお邪魔して。<笑>はいはいはい。あの撮影 OB が体験してきた。おー、ね、おー。撮りたいな。おじゃあ皆さん。<笑>やっぱりす。すご い, 思い。思い出の地に。思、うん、い出の地に。え、それは仮面ライダー名とか言えちゃうもんな。 激ーーはい、はいはい、あゴーストの…の、の、のななんかかここしし…方…ゴゴースストプレとといいうかもしでもでで僕のことを知らってくれてるのありがとうゴーストで誰<笑>が好き 全部好き<笑>はいポーズしてレーンはいといいいいいいありがうござよかったね。<笑> ありがとうございま す, す, ますま。すごい記念になりました。今日、ちょうど誕生日で。おお。いい記念になりましたす。すごい。ね、よかったね。ありがとうございます。し<笑><笑><笑>いう、嬉しいよかった。嬉しいですね。これは。嬉しいよ。今日はよ ろ, よろしくお願いします。 ののの方とそううの方といは現場で現場でででやややられたたな一一緒にででああの一緒にでやで、はいはい、緒に共同っっす桜井まどうぞよろしくお願いします。 本当に現場でで、でやややらられててる方ししししいいんでもしかしたた仮面ライダーゴーーーーーゴストと、トはい、あと昔ののレレレンジャーってんでンンャっっまままま 僕, 劇僕劇、チョッパすす、チーです白<笑><笑><笑> よ,、ね、よろしくお願いいたします。 あ 楽, しみ楽しみだ、ね、ますみましししたいいなん。です な前ほる<笑>そんないい天気なのにもう桃引きはいて<笑>めちゃくちゃジャージー。<笑> <笑>これちょっと寒風っぽいかなと思った<笑>あまあ、でもち ょ, ちょっとさフレアしてて、ね、当時もちょっとこう下が広がってたのよく<笑>、はい、考えあマ ジ,、ね、ジブルー の, <笑>ルーの<笑>青い靴よい靴<笑><笑>ねえ<笑>ねえ<笑><笑><笑>ねえ<笑><笑><笑>こういうのきっといてよ<笑>いいよな、ね、<笑>これめっちゃ動けるよマジで いいよかったねこれ着替えまーすとこんな暑い日ももも引っとかするべきじゃないよね<笑>いやそうたらさんも履いてるんですか<笑>あーでもなんかそうたろうさんそのイメージすごいあるさあ着替えが済みましたよ いいですね、バックハー我々が3・2・1という形で爆破をしますがゼロのタイミングでこの。 えー、マーカーカの内側ににはいないいいなようしていてください逆に言いますと321のカウントの間に例えば走ってきて0の時でここにいる分には OK です。 じリ、えー、リハハーーーーササルルやりたいいと思いますすー2 1ドーンあでもめっちゃ今のいいと思います<笑>、えー、それでは 第1発でナパワンバクター回りたいと思いますそれでは行ます3 2 1 はい一発目終わりました。どうでしたでも久しぶりだからちょっと分からんよね。目, つぶ目はつぶった。<笑>多分んダメでしょドーンその時に。め<笑>ちゃくちゃな音するね。次はあのナパームではなくてね、うん、爆炎みたいな煙みたいな。うん、そうそうくて煙だから、うん、もう敵を倒した設定としては。うんえー どっちかが結構ボコボコにされました。で、ボコボコにされたのをもう一人が助けに来て、うん、敵を倒した後になるほど助けながら、うん、じゃあどっちがやられ役で助け役か。って<笑>どっちやりたい助け役。うーん。<笑><笑>最後にお前の未来を切る。何だっけ ?Amazing Ability!Amazing Ability! チェッパーチェッ だったな当時は誰も反応しそない。<笑>みんなご自分の撮影で一生懸命<笑>僕らを見る余裕なんてないんです<笑>いいところだね医学 ね, ねよくいいよちょくちょいいよ も, もっと時間あったらもっといっぱい見たいも ん, うん思い出思い出思い出<笑>思い出思い出緊張してますか 緊張するよやっぱりで情が、ねうん、ちょっと全然その楽しめてない感じの こ, こ ん, なんか。終わってる これ硬いっす表情が今、うん、ののた観光客になって岩いっすよね<笑>あやいいやだそれでは参ります二、一。 てすいまそ<笑>れではまいります最後の中っかです三、二、一。 すげえ。ありがとうございました。ありがとうございました。終わったね。別に終わりましたね。<笑>すごいね。なんいやっというまね。ありがとうですね。<笑><笑> 終わってみればありがとうしかないう い, いですよピザ屋。<笑><笑> マルゲリータだったら一枚三分で焼かなきゃいけないんですよ。えー、そうなんですか。そうなんです。生地を触って、あの、伸ばして焼き上げるまでで三分で。はい。あのお店やらないでこれをやってる理由っていうのは。はい。この焼きたてをすぐ食べてもらいたいから、ね。あ、なるほど。ああうううわ<笑>やばい、これは。ちっ<笑>はすごい。そんなに早く切るんですか。すやばっ。 うわーい凄まじいぞこ れ, はこれはすご い, ぞ<笑>いただきます<笑>いただきますいいい て, 立 て, 立てうわやばふ、ね、ふわわ<笑>ね。いただきます<笑>うます めちゃくちゃおいし い, い最高ですねこれうまい。